こんにちは、吉本浩二です寒くなってきましたが お, お体の具合はいかがですか最近インフルエンザも流行してきていますのでくれぐれもインフルエンザにかからないように気をつけてくださいねこのように頭もすっきりしてきました<笑>頭寒いですでも 心は温かく、12月、2019年12月、最後まで突っ走っていきたいと思います。本日は、猫背についてお話ししていきたいと思います。猫背ってうと、姿勢が悪いからとか、よく言われます。猫背になんと腰が曲がってるが、背中伸ばしなさいって、よく言われますね。しかし、 猫背はこの姿勢ばかりが原因ではありません実を言うとこのお腹お腹の筋力の低下が一つの原因でもありますしかしお腹の筋力低下と聞いてすぐに思い浮かぶのが腹筋のトレーニングだと思いますこうやって夜昔ながらの腹筋を思い浮かべる しかし、この腹筋はあ全く効果がありません。というより、なお、より一層、猫背を悪化させてしまいます。だから、猫背を治したいと思って、腹筋をしようと思った時に、このタイプの腹筋はすることはやめてください。余計に腰や背中を痛めてしまいます。 では、どこの腹筋を鍛えるかというと、えっと、そのこの腹筋の、この腹筋というのは、目に見えている筋肉です。目に見えている腹筋ですね。よく言われる腹筋が、まあ、割れているとかいうような腹筋を鍛えるのはこのタイプの腹筋です。でも、このタイプの腹筋ではなく、こ の, 腹筋このタイプの腹筋のその下にある層の 筋肉を鍛えることで猫背をあ鍛えるというよりこの、うん、鍛える鍛えるというよりもこの表に見えている腹筋のその下にある腹筋を、えっと、日常で使えるようにしていくことで日常の生活の中で働いてくれるような働いてくれるような接続を作ることで 猫背は改善していきます。どのような腹筋がいいかというと、以前流行ったドローインっていうあの方法ですね。このお腹の、お腹って言っても、このおへそから少し下あたりぐらいを意識して、へこませます。そして、ここで大事なのは息を止めないということです。止めずに、 へっこませて、そしてその後に、その次に、お尻の穴をギュッと閉じるような、閉じていきます。全く閉じることはでき な, できなかったとしても、閉じるイメージを持つだけでも大丈夫です。これを一日に、あれ、気がついた時に吸う、行っていくこと、継続的に行っていくことで、猫背は、 改善されていきます。もしよかったらやってみてください。それでは今日は、もう頭も<笑>バカになったので終わります。本日もありがとうございました。